さんこんこにちはサルです今回はファイヤライターズで、まあ、20個入って600円ぐらいかな燃焼時間がまあ1本8分ということで原産国スウェーデンの着火剤成分は圧縮木材繊維に植物性ワックスと、はい、これもね一応試しとこうと思いますまあいろんなね燃料についてポケットストーブとのね相性もいろいろ調べてるもんですから まあこれもねやっとかんわけにいかんかなと思って一応やっとこうと思います水をねだいたい今 300cc ぐらい入れました新品状態でこれ開けたんですけど中開けるとねこんな感じでね二20本入ってますでそのうちの結構大きいんですよねこれこんなね塊になってるので1本取りにくいんですけどね 取りまして取れない取れないこうかなめっちゃ硬い硬いはい結構硬いここですってねつけていきますワックスとかついてますのでしばらく持ってたらねあの少々そういう風ぐらいだったらね 消えませんので、火がついたら入れてやります。これでね、あの、湧かなかった場合はね、ヘキサミンのね、固形燃料足して、追加加熱してやろうと思います。えー、もう半分以上燃えてるんですけど、まだちょっと沸騰する感じは全然ないかな。ちっちゃいね、気泡もついてないので、えー、このヘキサミン足そうと思います。これはね、あの、4g の一番小さいやつ。 こいつだけはね、箱の中にね、防湿パックなしでザバッと入ってる。だからね、匂うというね、まあ、使いやすい反面に匂っちゃうというね、そこがね、ちょっと痛いところです。ファイヤーライターズ1本ではね、300cc の水を沸騰させるのはちょっと厳しかったですね。まだかすかに燃えてるけどね、燃えた後はこんな感じです。 甘っと湯はね、この水筒の方にね、移しとけば湯たんぽになりますので。ちなみにこのケトルね、アストロのやつですよ。動画見ていただいた方はわかると思うんですけど、えー、落ちないんです、蓋が。こんな風にね、わかりますかね。ちょっとグラグラはするんですけど、ぶら下がってる感じでね、落ちないというね、非常に優れものです。 やっぱりファイヤライターズは木質系木材系なのですすはめっちゃつきますよえー、とね触るとねほらこんな感じ真っ黒になっちゃうちょっとウェットティッシュ1枚でね拭いてみましょうか1枚ではどうにもやらんかがしますがそうですね1枚ではね真っ黒になるばっかりで 焼け石に水ですね大変だしこう手にねいっぱいすが落ちてくるんで余計にね状況が悪くなるというかはいだからねアルコール系メタノールとかねジェルとかね固形燃料とかねあっちの方がやっぱりこの手間がいらないですね まあ、このケトルはね普段は焚き火で使っててもうすすだらけなので持ち帰りをしないっていうかね移動しないんだったらね別にねすすだらけのままでいいんですけどまあ手がねこんなになくなっちゃうんですよねはい爪の中なんか黒くなるとねもうちゃんと帰ってね洗剤だらないと取れないのでこの手間をね 炙きたい場合はやっぱり木質系の燃料は使わない方がいいですねおはようございます、えー、とってもねいい朝です朝のねポケットスタイルをやってます早朝なんでねまだ相当寒いです 体操をねしてる方がいらっしゃったりトランペットを吹いてる方いらっしゃったりまあねあのー、市内にあるね公園なんですけどね、まあ、焚き火もねここはとうとうねコロナ禍明けで許可されましてね、えー、なんならねあのー、焚き火台持ってきてもいいんですけど、えー、気軽にできる方法ということでこのポケストスタイルでね今日も紅茶を頂 い, いております めちゃくちゃゃく空気が冷たいですね雪国のね方から見ればね全然そんなことないんでしょうけどね今日はねめちゃくちゃ冷たいのでね空気が多分あの湯を沸かしてもね紅茶入れてもねすぐに冷めちゃうと思ったのでこの鹿番長のねダブルボールのマグを持ってきてます いや今日もね雪が降ってます寒いですけどねちょっとポケットスタイルでねあのー、楽しませてもらってます 風に対してね垂直にこの壁を立てるようにしてる感じです風が強いいやー過酷な環境だとねこのエスビットはありがたいね固形燃料の方ね燃え切るとねアルミの皿が残るからねあれが邪魔なんだよね追加で燃やす時にね いいやーはね、ありがたいよこういう時はねほんとねこう両手で風をふさぎながらねなんとかやってるんだけどねなんかいいね。